どううぞ、何よりです。す。いいつもご視聴ありがとうございますさて、前回お話ししたように検証していこうということですがまずは副業系こちらの方を検証していきたいと思いますいかにも怪しい怪しいサイトを見つけましたのでえこちらの方からやっていきたいと思いますんで是非最後までご覧くださいそれではどうぞはい、えー、というわけでですね、えー、実はこれ自分のチャンネルを見てくださって ているリスナーさんからも情報をいただいてたんですけどもこの「未利クリ送りモートワーク」で高収入ゲットでいうことです。でこれですねとペライチっていうのがついてますよねこのペライチ。これ何かっていうと無料でインターネットのサイトが作れるようなものなんですよ。なのでまあ普通に考えたら法人でちゃんとサーバーを借りてっていうんではなくて。 個人がやってるあるいは、まあ、すぐにサイトを閉鎖できるような段取りにしてるんかなというふうには思うんですが、まあ、こちらの方をやっていきたいと思いますこれアクセスしますと、えー、こういうサイトに飛びますねスマホ1台で高収入を稼ぐ超簡単リモートワーク令和式のスマホ副業ということで参加者が月10万円以上稼ぐための LINE スマホ副業のアドバイスを教えます まあ、1あ一10万円も所得があったらね楽になりますよね副業でねまあ特にですねここの LINE アカウントに登録するとその人に最適な副業を教えてくれる無料の LINE サービス月平均10万以上でまた最速のスピード稼ぎ方を皆様に提供特に稼げる案件は不定期配信の VIP 案件ということでまあなんともいかがわしいですけれどもこちらの方で友達追加をしてみますね 一応、こういうホーム画面なったんですねで。利用開始までの流れとしては、えー、LINE に追加、でメッセージ届くで、高収入ゲットの方法を丁寧に教えますと。はい評判評価、参加者の評判評価 97% が利用に満足している。いっぱいある副業の中でも、LINE の個別対応がある副業アカウントは当該サイトだけだと。でサーバー維持費の請求コンサルの請求ない完全無料。 はぁ、あ、すごいな。完全無料で、ねえー、仕事内容はスマホ1台で大丈夫。時期とか、案件は変動がある。詳しくは LINE アカウントにて質問。年齢、性別も、はあ副業入金受けの銀行口座が必要。これ大丈夫かなぁ。まあまあ、大丈夫かなぁ。 ええー。ケース1、ケース2、ケース3とありますけれども、要するに、隙間時間とかあ、今すぐ欲しいもの、突然の出費でも大丈夫ですよと、すぐにできますよと、初期費用もしかもいらない。在宅もできる。知識、経験は一切もこれで、1日10分の時間があれば OK。これで1ヶ月10万円稼げるらしいですよ。うん。まぁ、あ、Q&A もね、もろもろありますけれども、とにかくリスクがないってことを言ってますね。あここ、面白いのありますよ。 怪しい詐欺と見ましたが大丈夫ですかインターネットに出回っている誹謗中傷記事は誹謗中傷記事からアフィリエイト誘導を行っている業者の記事ですああなるほど詐欺等は一切ございませんのでご安心くださいまたリ魅力は稼げないという記事を作り自動売買システムの LINE アカウントに登録させると約束した詐欺が横行しておりますそちらの誘導にはなるほど誘導されないようにこのミリオクというものだけでやっていこうと思いますねご利用すべて無料無料なのに稼げるあー誰に一体メリットがあるんでしょうね というわけでこちらの LINE を登録していきます。おかかしいんじゃうか、はいんゃはというわけで3月20日に登録の方をもしておりましてこの検証のためにずっと置いていたというような感じです。これ LINE の画面なんですけれども、えー、読みますね。ようこそミミリリオオクネ 「ミリオクネオワーク」公式へお金持ちになりたいデートしたい自由に行きたい自信を持ちたいもしそんな思いが一つでもあるならきっと実現させてみますと一つだけ約束がありますどんなにたくさんのお金を得ても変わらないでくださいはあお金中心の考え方になれ 人が変わってしまう方を何も言ってきましたあ。まあね。お金を得たからといって必ずしも幸せにはなりません。そうですね。お金を得たことで得れる自由な時間は必ずあなたを幸せにしてくれます。これはその通りですね。趣味は好きな人のために時間を使えること、時間に縛られないタイムリッチな人。今の時代で一番幸せなことだと思います。はい。これはもう自分も共感します。えー、で、今まで5000人以上の方にお金を稼ぐ方法をレクチャーしてすごい人ですね、この人。 など、えー、年齢や性別などで最短で大きく稼ぐ方法が変わりますので、えー、生年月日と性別をコメントしてください。えー、ということで、ここに、えー、やりました。私、1980年12月1日、の男なので、えー、そうするとですね、その約30分後にはですね、残り枠あと少しですということで、<笑>先ほどの URL の LINE アカウントから、 月100万を簡単で稼げるノウハウを受け取りましたか先ほどは言い忘れていましたが、この VIP 案件のモニター募集ある程度の人数が集まったら終了します。つまり終了したら二度とノウハウを利用して月100万を放置して稼ぐことができません。URL 先でご確認をお急いください。はい。実は現在、4月29日の水曜日なんですよ。というわけで、1ヶ月ぐらい経ってるんですよね。はい。1ヶ月ぐらい経ってるんですけれども、えー、残り枠あと少しっていうのは3月の20日。 なんですねなので1ヶ月経ってますがここをクリックしてどうなるかこちらを試していきたいと思いますそれでは GO!、えー、その例のサイトなんですが<笑>えっとまだいけるんいけるっぽいですね<笑>再現性検証済みの副業紹介ネットビジフリーということですけども、えー、やったらやった分だけ頑張ったら頑張った分だけ収入に直結すごいですねしかも3大特典ついてますねだんだん上がっていきますよというアピールがあっていよいよ公開無料登録開始ほう なぜこれほど人気なのか1日に11万6千円50円も記録しましたと今年の1月までの実践データっていうことですねやるには LINE を登録 登録 LINE からの再現性が高い副業情報を受け取ってスマホを作業で最短翌日本州ゲット。はあ、もすべて経験とは不問だとスキルもいらないということですが多いですね、マジであ。ここですね。どうして見ず知らずのネットユーザーに稼げて押してるのか独り占めしちゃえばいいじゃんかとそれお答えします。副業スタンダードの時代において私たちの検証結果まですると提供します。 一人でも多くの方が業要で収入をアップさせることで経済を活性化させるためにもどなたでも安心安全に取り組め売り上げや仕組みが作れるのかを今後も検証すべく今回の募集を行っております。 ってことで研究してるんですかねだからこそ稼ぐことに興味があるネットユーザー様を巻き込んで、これも誰しもがあると思いますが、一緒に稼いでいこうと思う志を持った方を募集してます。はあ、すごいこう、松岡修造さんみたいに熱意がある感じですけども、圧倒的にうさんくさい匂いがプンプンしてますね。もちろん今回もリスクあるもの、経験者の一部しか稼げないものは除外し、健全に安心して収入を作る方法をお届けしますので、お見逃しなく。このね これは僕あの、ネット攻略、詐欺とか警察行ったじゃないですか。スロット攻略で。このね、収入を作る方法とかね。この辺がちょっと怪しい匂いしますわ。まあ、確実に収入が入る方法とかじゃないんで、収入を作るっていうところがちょっと引っかかりますね。逃げれるようにね。まあまあ、次に行きまして、まあ、こういう循環だと。参加者全員で実績を共有、再現性を上げる。副業で継続した成果を上げ続ける。この循環がネットビジフリーだと。 いいいうこここことですねねはい、こいつ誰やねんこれこれはちょっとひどい顔やけどまあええか、まあ、お金稼げますよ的なアピールですねはいお金が欲しい人はやってください LINE 登録後すぐですねリスク派と堅実派はどっちですかっていうようなものがあって検証済みビジネス情報を受け取り規模の場合はお急ぎくださいということで真面目にご参加いただける方と取り組みたいなるほど私くし至って真面目でございますので対象者にはぴったりですね、はい、では、えー、ここ行ってみましょうか行ってみます はい LINE 友達登録が来ましたねなるほど登録をしましたらこのような画像が貼り付けて送られてきましたこの画面左側の方はちょっと個人情報友達とかの LINE があるんでここの部分だけを今撮ってるんですがちょっとこれクリックできるようなのでこれクリックしたいと思います何もないこれだけですね<笑>画像が出てるだけなのでちょっとようわからんあ今ポキポキって言ってなんか 入ってきましたね飛んできましたネットビジフリー事務局から「えー、ハイトさんはじめまして再現性業界ナンバーはネットビジフリーネットビジフリーへのご応募いただきありがとうございますズブの素人が1日11万6150円もう記録したとはいはいこれをお届けしますよ検証した上で成功した方法やからご安心ください」と「やればやった分だけストレスフリーな稼ぎ方になりますよ」と。 で収益を受け取れれるレールっっててていうのは作ってくれてますとだって言いましたよねズームの素人で実証済みなのですから笑い<笑>ほんまッホかいなはいでスマホ操作が苦手機械音痴若者からお年寄りまでそして主婦の方でもフリーターでも引退でも大丈夫だといろいろと書いてるんですけれどもまず特権5枚受け取っていただけたらあとは10万30万50万そして100万アクセルを踏み続ければ希望収入まで収益を増やしていくことももちろん可能と おすごいねはいここから本題ですねネットビジフリーをご利用にあたってまずは LINE 会員さんは限定配布予定の収益アッププレミアムツール作成やサポートスタッフの選任から取り掛からせていただきますので LINE 登録者限定先行者利用開始受付はあさって午前11時からとさせていただきますああそうなんやってことは 5, 5月1日ぐらいかはいあさって11時からのようですね 何度も押してますねあさっての午前11時までにしっかり情報をゲットしながらついてきてくださいとこの音声案内さっきまで聞いてみましょうかはじめまして再現性業界ナンバーワンネットビジフリーへのご応募いただきありがとうございますはいでは下記 URL をクリックしてここですね事前登録を進めてください、えー、東京03で日宿が休業ということで住所は載ってないですが、まあ、クリックしてみます まあ、このかわい子ちゃんが利用開始前の入力ホームということでちなみに今見えてないと思うんですけどねこれ URL 見ると保護されてない通信っていうのが出てますねネット biz.tokyo っていう URL でここら辺をちょっと入れていきたいと思う目標月収はまあ10万円と一応入れてネットビジネス経験は物販関係メルカリですねこれはメルカリとかでちょこちょこっとしたものを売ったことがあるんでありと正直に答えて送信をしますと。 はいではご登録ありがとうございます早速利用開始後にお使いいただけるツールの作成とサポートスタッフの選任に取り掛かせていただきます、はい、引き続きご案内をご覧ください、はい、設定に取得した情報に関しては個人情報保護法に従い保護法の従いになってますけど弊社からのサービス特典案内時のみに使用されていただきますのでご安心くださいということでした、はい 一応ね、この 特, 特定商法、取引法か、こういったところでも書いてますね。合同会社、ズーム、警察さん、ズーム東京。あー、これ、いっぺんちょっと飛んでみましょうか。はい、これ飛んだらこんなとこですね。これもまあ、ドット東京。あーワードプレスかなんかで作ってるっぽいですね。お客さんの未来が私たちの未来ですと。 あーなんかよくわからないですね。2020年会社概要。世田谷区。えー、どこですやんか。ここに一応ありますよっていうのがありますね。アクセス。同じページですね。コンタクト。あーメールしかないですね。電話ないと。はい。まあ、こういう感じです。ここの会社に登録をいたしました。 はいというわけで今回は登録するというところまで進むことができましたんでまああさってのご案内を待つしかないようですね一応病院にぴったりの専任 の, のスタッフとかそのなんかツールとかを今構築していくっていうような内容のこと書いてましたんで続ききが入りり次第取り掛かっていきたいた と, とにかくくるくるこの LINE。 すごいです。もうものすごい押してきます。テキスト読むのめんどくさい人にはこの音声を聞いてくださいと。とにかく押してきます。他のビジネスより簡単で楽で稼げます。あなたのやる気次第です。とにかく、とにかく他のものと比べてください。とにかく押してきます。もう大丈夫です。あなたはもう成功してます。みたいなね。これ内容を読むと、要するに物販ビジネスなんですね。 これって簡単に言ったら、あの、せどりってやつですね。要するに。安く仕入れて高く売るっていう、まあ、基本的な物販の考え方に基づいて、こう、収益アッププレミアムツールっていうのとかで、これさえインストールすれば絶対大丈夫ですよと。おそらくまあ、トレンドな商品とか、ちょっとマニアックな商品とかを情報発信してくれるんかなわからんけど、それを転売して、仕入れて転売して、利益を上げましょうっていうような内容に見受けられました。でね、 とにかくもうラインがすごいです。1日でも10個ぐらい来ますね。かんなりうざいです。これ5月1日だけでもこんだけ来てるんですよ。これパソコンやからさーって読んでますけど、これスマホやったらもう読む気なくしますよね、ほんま。うん、えー、締め切りというのはこれは、あのー、 あと、残り105席、このうちに入らないと、もうそのプレミアムツールとかは、あなたに与えませんよっていうような内容が書いてまして、で、まあ、不安ですよね、みたいな。ネットビジネスとかで不安ですよね、みたいな。でも大丈夫ですよ、みたいなことを、ダラダラと書いてる状態で、でこれ時間がね、残り90ですとかね、もうひっきりなしに来るんですよ。ほら、残り37ですとかね。で、ついにですね、 5月5日に募集を終了したことになってまして、ご案内終了からもキャンセル待ちを追加で募集っていうふざけた<笑>、ライ LINE が来まして、一応歌うんですよ。キャンセル待ち希望って。ではですね、午後6時32分に送ってるんですけど、その1分後にご連絡ありがとうございます、みたいな。 まだ大丈夫ですよみたいなねでいよいよ本性が現れてきたみたいなこのクレジット決済で結局1万円払わないとビジネスに参加できませんよまあそれはねビジネス参加するんでした投資ってもちろんあるんですけど、うん、まあまあちょっとねどう見てもちょっともうやめようかなと思ってましてでまあ早く連絡くださらない ともうダメでですすよみたいなここですね先日キャンセル待ちでのご注文とご連絡をいただいておりましたがまだですよと、うん、でご質問お送りいただけますと答えますという形だったんで本日19時までにご連絡をいただけない場合はもうゆ。 他の人にお譲りさせていただきますという内容やったんでね一応質問したんですよ事務局様お世話になります少し質問させていただきます、えー、ネットサイト他御社のことを自分なりに調べさせていただきましたが少々臭 く, く感じました例えば Yahoo の Q&A などでも質問から答えこれね、えー、おそらく同じ業者の方が、えー、大丈夫ですかこの合同会社ズームって大丈夫ですかみたいな質問してたんですけどもその1分で大丈夫ですよみたいな回答とか全 質問項目に回答数が1個しかないんですよ普通何個かあるじゃないですかもう1年前の質問とかであればねなのに1つしかないっていうところとかプーの知恵袋 q a で例えばこれなんか2020年3月4日の10時57分に「詐欺ですか?」みたいな書いてるんですけども、まあ、回答数1 で, で「詐欺ではないでしょうと」とこれが10時59分なんですよ。 なんで2分でちょっとね、おさんくさいですし、まあ他にもこのように、えーうん、稼げたとかね、いろいろあるんですけど、これ全部桜サイトで、結局最後はあのー、いいですよみたいな、評判のいいで会社ですみたいなね、そういったことをやってますし、あもう桜サイトがもう異常なほど、愛情間違ってますけど、この感じ、異常なほどありました。 もこの会社はすごいですみたいなね。で、特典に関しても先着順で締め切ったと言いつつ、まだ大丈夫ですよとかねで。そもそも先着1000名かなんかなんですけど、自分が登録した時点でも5000何人いますみたいな、矛盾しまくってるんですよ。うん いやまあ、えー、ビジネスの具体性もなく物販とのことですが要するに背取りですよねおそらくウェブサイトアマゾンなどでトレンドのものやマニアックなものを安く仕入れて高く売るということでしょうが販売手数料、御社への手数料などを支払いかつ継続的に利益を出すということは並大抵の売上との努力では、えー、実現できないと思いますと御社の言う特別なツールと24時間にらめっこするくらいのレベルじゃないでしょうか返金保証についてもおそらくこちらの言うことを全力でやっていないから返金はしない頑張れば必ず利益上がる的な表現で返金はしないおつもり でではあありませんか詐欺商法によくあるパターンですしかも1万円ほどの投資なので裁判まで進むケースはほぼないに等しいと思いますしということで「ご返答お願いします」って言ったんですけども「閉経文が送られてきました」 作業内容については驚くほどの効果を実感いただけるでしょうとかねえ全く答えになってないですこれはあの何回も見てますこれ提言文なんでただのまあ詳細をご参加いただけましたら専属担当スタッフよりご案内させていただいておりますまあ、多分女性のね素人の方が電話かけてくれでよろしくお願いしますみたいなね大丈夫ですよみたいなことを言ってくれるんだと思うんですけれども結局 安く仕入れて高く売るセンスはあなたのビジネスのやり方ですよとかそれで結果が出てないということはネトビチフリーさんが言うことを全力でやってないから利益上がらないですよとか多分そういった逃げ口実というか逃げ工場でのれに腕押しみたいなのが永遠に続いて嫌になってもやめるみたいな多分ノリになるんじゃないかなと思いますはいなのでまあ検証していくっていうことですがもう明らかに検証するまでもなくまあうんちょっと 今回はこれで検証は終了しておきたいと思いますはい検証終了ということでお疲れ様でしたえこの頭ああ、検証してるうちについにアフロになっちゃったしかも蜂巻まで<笑> あ<笑>気づいたら金髪の羽黒になってた。<笑>はいというわけで、えー、今回の検証ですけども、うん、まあ頑張れば何でもねそうですけども。 本当に本気で頑張ればそれなりに利益っていうのは上がるでしょうと思いますというのも「せどり」って昔からあるやり方でして昔でしたら例えば古本屋さん行って本を購入してそして高くどっかに転売するというまあま あ, あのそういった話になってくると思うので今でしたらネットで Amazon とか楽天とかいろんなサイトがありますからそこで安く仕入れてそらくそのネットビジフリーという何かツールがあるんでしょうねそそこに入力すれば、Amazon、ととかか楽天とかそ う, いう ウェブサイトで出品ができて落札あるいは購入されるとお知らせが来てというような内容じゃないかなという風うに思います、えー、当初ですね頑張れば1日11万儲かるとかねまあ基本的にはそんなことはあんまりないとは思うんですけどもま1万円の参加枠でなかなかそんなに儲かるビジネスっていうのはおそらくないんじゃないかなと思いましたしこれでまだサポート体制というかね電話くれていろんなことを聞かせてくれたり質問してもきちんと答えてくれたりそしてネットで調べても まあ、そんなに桜サイトが異常に数あるというわけではなく、まあ、成功してる例失敗してる例などもあればねもしかしたら参加してさらに検証を深めていくっていうのもありかもしれないですけれどもあの物販って本当にそんなな甘いい世界じゃっっててのよくわかってますまず安く仕入れるルートっていうのが確保できない限り。 利益を上げるっていうのは難しいですし、例えば化粧品とかトレンドのものとか、例えば今の新型コロナウイルスに関して言えばマスクですよね。こんなマスクもただの一個人の私がなかなか大量に仕入れて大量に転売するっていうことも難しいですし、以上の理由で物販っていうのは非常にやっぱり難しいです。うん。まあ、安いタイムセールとかの時に大量に仕入れるでその大量に仕入れた物をどこに保管するのかとか、え消費期限等あるものであればその消費期限内に。 裁かなないいと利益も取れないですし自分の経験上今回はこの物販ビジネスだっていうことが分かった以上これ以上突っ込むのは無駄かなと、うん、っていうふうに思いますまあやめようと思ってたんですが実はこの5月の9日の土曜日にですね収録したのは5月12なのでその以前に「重要なお知らせ」という LINE が来てましてこの内容が驚愕のですね1万円言うてたのが。 特別価格ででご提供すするとここですねで前回の募集でたくさんのお問い合わせをいただきネットビジフリーのご期待の大きさや本当に稼ぎたいという強い意志をお持ちの方がたくさんご登録いただいており当社としてもそういった歩きがある方と一緒にお仕事をしたいという思いで本来考えておりませんでしたが特別募集を決意しましたという内容で今までの内容据え置きで明日の12時15分に特別価格のご案内をしますっていう前振りがありまして。 宣言通り5月の10日日曜日に来ましたよってことで、なんと3000円で<笑>、えっと、提供してくれるということになりまして、まあでも無視してたんですよ。3000円ももったいないは思ってたんですけども、ところがですよ、まだ続きがありまして、5月の10日に最終案内3000円で、ラストですよっていう内容も来てたんですね。 これすら無視した結果、どうなったかと言いますと、めちゃくちゃしつこいんですよ。もう一日に何通も来て、えー、募集が締め切りが迫っておりますとかね、こういうのが来まして、それでも無視し続けましたら、本日に23時59分をもちまして受付を終了させていただきます。次回は分からないですよみたいな来たんですよ。来たんだけども、これも掘ってたら、 昨日、5月の13日に受付をもう終わりましたよと、無理ですっていう形で来たんですよ。またご機会がございましたらよろしくお願いしますと。ところがですよ、これも掘ってたんですよ。はい、来ました。緊急募集の早物勝ち、お急ぎくださいという内容でキャンセルが2名出たんで、なんと1500円で。 <笑>特別なオファーをしていただきました。すごいですね、VIP の扱いで。1500円ってもうこれ、まあちょっと高いランチ1食分ぐらいじゃないですか。もうここまで言うてくんねやったら、まあまあ1500円ぐらいもうね、ちょっとでも動画の検証というテーマから、やっぱりこれぐらいの投資額やったらもう仕方ないかとも思いますんで、やっていきたいと思います。流れとしては注意。特別価格になりますので、ここに アクセスをしてお申し込みをしてから下記1500円のご決済フォームクレジットはさすがにちょっと怖いんで銀ブリで相手方に振り込もうかなとそういう流れでやってくださいということなのでそのようにしてみたいと思いますはい1500円で振り込もうかとも思ったんですがよくよく考えるとこれもうちょっと安くなるんじゃないかなと思いません この感じやと1000円やったら参加しますって売ってみようと思いますこれで相手の反応がどうなるか、えー、楽しみですね、えー、ご連絡ありがとうございます実は参加を迷っていましてご案内いただきました額は1500円とのことですが可能であれば 1,000 円で参加させて<笑>させていただきたく存じますま あ, あまあこれでいっぺん送ってみましょうはいもうすぐ既読つきますもんねすごいですねこれでちょっと相手の出方を待ってみたいと思いますなんと二分後に2分後にですね 返事が来まして申し訳ございません1000円でのご案内を行っておりません2名様限定でのご案内になっており他の方からも問い合わせをいただいている状態ですので埋まり次第募集締め切りとなりますあらかじめご了承くださいということですはいただこれで私も引きませんのでそうですかえー、誠に残念ですこうやって打ってみましょうこれでまた反応を見たいと思います 1分後にですね、申し訳ございません。またご機会ございましてよろしくお願いしますというふうに来ました。うん。まあ、これで一旦完結になるんかどうなんでしょう。でも、このパターンで3000円から1500円というダンピングになってましたので、まあ、もうちょっと様子を見てみて、それでも無理なようであれば1500円で振り込んで検証していくという形を取りたいと思います。押す はい皆さんおはようございます本日はア明ルヒーの9時42分ということで、まあ、あれから来てないんですよ昨日のお昼に売ってから1回も LINE が飛んできてないっていうのは今までのこちらの傾向からするとかなり珍しいので、まあ、1000円では無理なんやなっていう感じでしょうおそらくはいというわけで1500円で参加するということで検証を進めていきたいと思いますだから申し込んでいきたいと思います、えー この返金保証っていうのはねさすがに返金もしてくれないと思うんで個人情報を記入して送信したいと思いますはいそんなわけでいろいろと個人情報を記入して銀行振込を選びましたさすがにねクレジットカードはちょっと怖いんではいということでこれで注文を確定するというところに行きますはいで決済をお願いしますという画面が出ましたねとメールアドレスに または LINE にネットビジフリーガイドブックをお送りしましたのでダウンロードしていただきお仕事のスタートということでしたというわけでメールアドレス記入してますからメールに届くんでしょうね後で見てみましょう、えー、これね決済を進むではなくて LINE の方に決済方法についてっていうことで銀行振込1に振り込んで連絡を先方にしたら完璧だということで早速振り込んでいきたいと思います ドビジフリー振込完了しましまたこれ で, す、ね、でですねこれの前に、えー、早速申し込んだ瞬間ぐらいにねご連絡ありがとうございますというふうに来てましたねそれではご指定いただいたお日にちまでご参加を確保いたしましたのでご予定日までに書きよりお支払いを済ませいただきますようお願いいたしますということでこれもすでに振り込んでしまってますから確認のご連絡ということですので、えー、今から連絡を入れます こんな感じでお世話になりますたった今振り込みさせていただきましたのでご確認のほどお願い申し上げますということで終わりましたさてこれでどうなるか少しお待ちしましょうよしはいというわけでこれどうなるんでしょうね1500円振り込んだんでどんな情報が送られて送られてくるのかちょっと楽しみに待っておきたいと思います次回また、えー、続報こうご期待 というわけで、でお疲れましたありがとうございました。